ジェネレーティブプリートレインドトランスフォーマーの略だそうです。画面のサイトでメール登録するとチャット G. P. T. が試せます。早速やってみましょう。早く泳ぐ方法はとタイプしてみると。